こんにちは、アボロトです。今日はですね、福岡空港から博多駅まで5分で行ける福岡の交通の便についてお話ししていきます。コスパよく生活できる福岡の放送を毎回してるんですけれども、今日はコスパよく移動できる、すごく便利な福岡の交通状況についてお話ししていきます。僕のチャンネルではこうした福岡の生活だったり、コスパ生活、ミニマルな生活についてまとめています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。 今日は福岡の移動手段についてお話ししていきます特に特化してお話しするのが空港の距離なんですよ福岡っておすすめのポイントがあってそれ何かっていうと福岡空港から博多駅までなんと電車で5分で行けるんですこれすごくないですか世界的に見てもなかなか少ないんですけども国際空港から市内のメインエリアに行くまでにすごく近いというのが福岡のメリットになります で実際そのメリットもあるんですけども生活していく上でやっぱり近い上にあのデメリットも発生するんで今日はメリットとプラスデメリットも詳しくお勧めしながらあの紹介しながらお勧めしていきますで実際福岡空港5分で着くっていう話なんですけども博多駅から福岡空港駅まで5分なんですでプラス福岡空港の駅に着いてからあの改札を出てすぐにもう エスカレーターがあってエスカレーター登っていくと搭乗ゲートに行くので国内線はすごい便利です早い特にもうすぐ行けちゃうというのが福岡の良さなんですが、うん、デメリットもありますもちろんデメリットあります何かっていうと国際線がちょっと遠いんですよ、えー、福岡空港じゃない場合だとか例えば成田空港だとか羽田空港って国際線がすごく、えー、コンパクトにつながってますよねただ残念なことに福岡空港は、えー、駅がつながってません なんで福岡空港の駅に着いた後に国際線に行く場合はバスに乗らないといけないんです国際線行きのバスに乗らないと着けないっていうのがデメリットですなんで福岡空港が近くで便利ですよっていう話があるんですけども実際国際線に行くまでに10分から15分かかるっていうのがあるんですよこれがちょっとしたデメリットでただまあ国際線ってあの皆さんもご存知と思うんですけどもやっぱりその搭乗ゲート 行ってあのパスポート出国審査だとかってもうかかいいろろ時間りますよねパスポート出したりだとかでどうやって行くんだとかっていうふうな形であの飛行機の手配だとかっていうのがあったりするんでそういった意味を考えるとまあそれぐらいかかっても、まあ、大丈夫かなぐらいで2時間前に空港着いた方がいいですよっていうような一般的な、えー、ルールというか規制というかあのもうなんていうんですか一般的な常識があるようにやっぱ2時間前に着くためにもちょっとした。 えー、福岡空港近いんですけども国際線は遠いんですよっていうのを頭に入れていただければなというふうに思いますで正直国際線を使う人ってあの福岡市内にお住みめだとか福岡県内もしくは九州に住まれてる方が使われるのかなというふうに思うんですけどもやっぱり住んでいるとなかなか使いにくいというのが現状ですただあの福岡空港のおすすめのポイントをまたおさらいするとやっぱり国際線でも LCC が結構頻繁に通ってます で日本で行くとやっぱり羽田成田大阪だとか韓国だとかがすごく便利なんですけども福岡空港も LCC 結構通ってますで最近だと面白いのがあのやっぱり日本国内を移動するよりも韓国だとか中国だとかに行く方が安かったりしますで11月のスカイスキャナーのデータを調べたんですけれども11月だと片道で行くと韓国3000円程度で行きます2647円 で最安で行けたりしますただこれがおそらくあの空港税とかかかってない状態での値段だと思うんでこれ2600円でもう行けちゃうっていうふうには言い切れないんですがあの大体往復しても1万円以内で結構海外にも行けちゃうっていうのが福岡の良さですでちなみにですけど韓国でいうと片道2647円で国内ですと4291円ぐらいから移動できてで、まあ、大阪ですね関西国際空港とか フィリピンだとあのマニラ7825円から行けたりだとか、マレーシアクラルンプール8278円から、えー、香港だと9670円だとか、マカオだと9845円から行けちゃうよっていうのがあります。これはおすすめの検索方法がありまして、だいたい皆さんスカイスキャナーっていうあのキュレーションサイトを使うと思うんですよ。あのまとめサイトですね。えー、飛行機を取るときに、えー、使えるんですけども、それに福岡空港っていうふうに出発地点を福岡空港にして、で、あの、 到着あの国、入国する国をすべての場所っていう風に指定するとすごく便利ですこれ何かっていうとそその月のその日ののの月日日休みの日の、えー、一番安いフライトを発すすることができます例えば海外旅行行きたいんだけどどこ行ったらいいかわからないとか例えばこの日休みが取れたんだけどどこに行こうかなっていう風に悩んでる時は価格から値段から比較をして考えるのはありです 僕がよくやってたのはこういった形で福岡空港出発っていうのも決まってたんで福岡空港にして休みの日はこの4連休だからこの日にして11月11日に行けるとこ一番安く行けるとこを全ての場所っていうふうに検索をして見るというのもおすすめのポイントですこういうふうに全ての場所にすると価格差で比較が出るのでそういった意味でも使いやすいのかなというふうに思ってます で話を福岡空港の話に戻すと、福岡空港国際線がちょっと遠いですよという話と、ただ国内線はすごく近いんで、でしかも福岡空港からあの国内線の便に出発ゲートに行くのもすごく近くて、え便利になりましたと。最近すごくあのリニューアルして、より近くなったんですごい便利です。で、プラスあの福岡県の、えー、市のですねあの、データを見たところ、あの福岡空港が国内初 の, あの最寄り駅になったっていうふうに言われているそうです。 福 岡, 空港が福岡空港駅が空港とつながっている初めての駅だったっていうふうに言われてるぐらいあの福岡空港もともと近いことで有名ですっていうふうな形でどんどんどんどん近くなってでプラス博多駅から空港の駅まで5分できちゃうだとかあとは天神だとかだと10分12分ですかねで着くのですごく便利です ただデメリットとしては国内線が近いんですけれども国際線はちょっと遠いですよっていうのが内部事情でした今日はですねコスパよく移動できる福岡の交通の便特に空港編についてお話ししてみました実際利用してみるとめちゃめちゃ近いんですけれども国内線はすごい近いプラスあの国際線はバスで乗らないといけないっていう裏事情があるっていう話をしていきました LCC も安くてで、韓国行く方が東京行くよりも安かったりとかするんで、韓国好きな方とか、韓国行きたい方、東南アジア行きたい方っていうのはあのー、福岡から行くのがおすすめです。で、プラス、えー、もっといい感じに行けるのが、最近、あのー、沖縄の LCC も、最近じゃないですね、LCC もあります、もともと、福岡から沖縄に行ける LCC、那覇ですね、那覇空港。で、那覇空港から LCC で国際線でタイだとか、別の国に行くっていうパターンもできちゃいます。 なんで例えばタイに行きたいなっていうふうに思っていた時に福岡から沖縄にまず飛んで沖縄で遊ん で, で沖縄からタイに行ってでタイから、えー、福岡に帰るっていうようなフライトも取れちゃうんでそういった意味でも二重に遊べるよっていうプランもできるんでよかったら福岡空港を利用してみていただければなというふうに思います福岡を利するとこういった UCC の良さだとか福岡空港近いよっていう話を今日はしていきました 今日の動画はいかがだったでしょうかコスコ生活について僕は YouTube でまとめてるんでよかったら別の動画も見ていただければなというふうに思います。今日の次の動画のお話なんですけども今日はですねあの、福岡移住は失敗するっていう話もあるよっていう、えー、福岡移住のデメリットについてまとめた動画も、えー、概要欄に貼っておきます。よかったらその福 岡, 空港しあ福岡移住が失敗する可能性もあるよっていう話をやっぱりメリットも見ながらもデメリットも見てやっぱり比較しながら いいのかなとか悪いのかなっていうふうにで実際に福岡来てみてあ意外に違ったなとかあ意外に良かったなっていうふうに思っていただいてあ移住決めたいだとかあとは福岡一瞬でも住んでみていただければなというふうに思います今日の動画を、えー、見てチャンネル登録よろしくお願いしますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました。